来て、ルフィーここはうわっなんだあのあとあんた気を失ってあたしたちはビッグマムの城に連れてこられちゃったのよようやく目が覚めたか暴れまくったあげく気を失うとは腹でも減ってたのか ママ登場だ麦わらのルフィ、とうとうここまで来たかいビッグマムかこっから出し全部ぶっ壊してでも出ていくぞマンマンマーおお、まだその息はあったのかい 戦いが望みなら出てこいよビッグマム今ここで勝負してやるつい最近新世界入りしたばかりのルーキーが俺に謁見しようなぞおこがましいサンジのことをきれいに諦めれば殺さずに返してやる結婚式が全て無事終わるまでそこでおとなしくしてな 四だからってふんぞり返ってんじゃねえサンジは必ず取り返す最後に勝つのは俺たちだガチャママに喧嘩を売るとはバカなやつらだペロリン。 明日を思えば何でも許せる最高のウェディングケーキが食えるからおや俺の忠実な海の戦士ジンベどうした今日は改まって今日はあんたに大切な話を聞いてもらおうと思いここへ。 うちやめたりしねえよな海賊なんだ好きに生きるのが一番さだが親子の杯を返されるのは親の恥だよ俺はお前という一大戦力を失うのさ お前も何かを失えよそれが落とし前ってもんだ<笑>ママ大変だ捕まえていたあの骨の生物がいなくなったまさか麦わらを逃がす気じゃねえだろうな囚人図書室を見張るんだ ルフィがこの城をこの結婚に抵抗すれば俺も仲間も全滅ださらにはイーストブルーにいる大恩人の命も取られちゃうだから抵抗をやめると決めた俺の冒険はこれで終わりだサンジさん 結婚は地獄にはさせませんよ<笑>君は救いだもし俺でよければ明日結婚しよう ホ本当にごめんなさいそんなプリン私サンジさんにプロポーズされたのえっでも安心して私結婚しないわ 私に惚れたあのバカは私が指揮の途中で撃ち殺すからよあんた達たもどの道生かしちゃおうかな哀れなネズミたちおい待てプリン何言ってんだ どういてください。 ただまたもしていっそにむかお う, う逃けてみよ ここに私は後じゃまずはここを切り抜けよ 後ろの地下には囚人図書室もおそらくロフィーたちもそこにいるはずじゃどこかの部屋に地下に続く階段があるらしい片っ端から扉を開けて階段を探すの実は私ビッグマムに捕まりました命からがら逃げてきたところですいやそりゃあ災難じゃったな。 っ扉から何が飛び出してくるんでしょうドキドキしますね。あ私、心臓ないんでした。 本当に必要ですかクソ<笑><笑> かのうあれは地下へ続く階段のようですっ、うん、あの先が囚人5住室に違いない急ごう フルックそれにジンペン<音声>お前なんでここになんだお前たちそこで何をしているあ<音声>って<音声> フ今イける！ 来てくれてありがとうでもこの鬼どうすれば友人許可証の方は燃やすことだけが唯一の脱出手段ほれ んっおそらくチョッパーたちは。 ブリレの作るミロワールドにとらわれたブリュレを倒せば解放されるはずじゃなんなんですかおおきに鏡が多いですね。 どうして、一人も逃がすんじゃないよ私たちの姿が襲ってくる敵のどれかがブリュレだから見つけたら全部倒して行けてみよ行くぞブリュレは鏡を使う能力偽の一味も鏡を通って移動しているはずじゃ 鏡をうまく壊せば逆に利用できるだろう。 近くの鏡を壊せば敵は逃げられなくなる。うまくやれば敵を誘導することもできそうね。 偽物と分かっていても味方とやり合うのはい気がせんぼじゃ仲間の姿が襲ってくるなんて悪い夢でも見ているようですあっ <笑><笑>バレ逃がさないよ ルビーとナミがジンベエたちによって解放された頃レイジュとプリンの会話を漏れ聞いたサンジは耳を疑うビッグマム海賊団はジェルマの科学力を手にするべく結婚式を利用して。 ンスモーク家を皆殺しにする計画を企てていたのであるプリンはその計画に協力しており遭遇したルフィたちを初めからだましていたそして自分の身辺を調査していたレイジュを拘束した私はメモメモのみの能力者人は誰も頭の中に記憶のフィルムを持っている私はそれを自由に書き換えられるの プリンはその能力でレイジュの記憶を改ざんして去るこっそりと現れたサンジは今ここで起きた事実をレイジュに説明するいい機会だよジェルマはこのまま滅ぶべきだと思うあなたは麦わらたちと逃げなさいサンジサンジと入れ違いに今度はルフィがレイジュの前に現れる プリンの裏切りをサンジに伝えようと焦るルフィにレイジは彼が全て知っていることを告げた騙されてねんならいいや俺行くよえ約束の場所に向かいサンジを待つルフィしかし到着して間もなく戦いの疲労と空腹のあまり意識を失うちゃんと待ってねえと あの場所でやがて料理の匂いに目を覚ますとそこには弁当を持った三ジの姿がある。